こんにち は, こんにちはお久しぶりですそうですねいろいろ時間が経ってしまいましたけど今日は盆栽祭りが今年の5月の34、まあゴールデンウィークに2年ぶりですか復活しますので3年ぶりなのか3年ぶりなの か, なの か, なのかどかちか思うんだ3年しましょう年復活しますので<笑>、はい、お祭りに向けて、まあ、当事園として、はい 商品をこれから作っどどどんどんど ん, どん作っていいいきたいと思いますので今回盆栽祭りどういうのを売ろうかなと思って考えた時にまあ、せっかくのこういう機会ですのでいろんな方が来てくれる機会なので私が針金掛けとか手入れしたやつを皆さんにお買い求めいただけるような形をとりたいなと思いましてそれを今回の登場のメインにしたいと思うのでちょっといいやつから。 えー、お手頃なやつまでどんどんこれから作っていきたいと思いますので、えー、今回第一弾としてこの黒松をやっていきたいんですけどこれだいたいい樹齢が40年以上経ってる木なんですでだいぶ皮も荒れてきて今ちょっと濡れてるんでわかんないですけどもう皮の荒れ具合もいいですし締まり方もいいんですけどちょっと枝が暴れているのでその辺を針金かけ。 していきたいんですけど、ね、その前に、うん、今回はちょうどいい同じ黒松の素材が似たような素材が入りましたんでこっちをやっていきたいなと思いますちょっと若いやつですねそうですねだいぶこれだいたい15年ぐらい経ってるのかな15年いはい。根の部分を見ていただくと同じなんですよ要は若い時がこうだったっていう状態なるほどで今はこの辺もツルツルで な感じですけどこれが根っこが表面に出てから日光、まあ、とかね当たってこれが次第に幹になってくるので、うん、そうすると皮がどんどんどんどん荒れてきて古さが出てくる、うん、その前段階で今こういう状態なのでこれの基礎を木の基礎を作ってあげて将来のこいつにしてあげようっていう作業をしている、うんうん、というものですね。このぐらいの素材なら初心者の方でも買いやすいそうですね。はいはい じゃあ針金かけと植え替え、はい、そうですねわかりました、はい、かっこいい<笑>これからやっていきたいと思いま す, わりますじゃあ今回どこを正面にしようかっていうのをまず考えます、はい、ここを見たときにここに傷あるのかわかると思うんですけどこれは結局この木を太らせるために走らせた跡なのか。 だからこれが正面に来るっていうのはあまり美しくないのでこっちを逆に正面にしてみるとここの刺し枝の感じがよく綺麗に出てると思いますので、うんうん、今日はこっちを正面にしたいと思います、はい、ここを縮めたりとかっていうのをまあ、やると結構盆栽系のチャンネルで見てると思うんですけど、うん、あます今回は<笑>今回はそのままにして、はい、でまた猫が落ち着いてからあの買っていただいた人が 例えばもっとと縮まいたいとか。次になるとこういうとこ何でもいいと思うんです。結束バンドでもいいバンドでもいいし針金使って曲げてもいいのでここ縮めてもいいと思いますし逆にこうやってなだらかに流れてる木私はこっちの方がなんとなく風を感じて好きなんですけど、うん、今回はそういう風にやっていこうかなとっ。でまずこっちの 葉っぱの整理というか茶色い葉っぱがあるのでそれをきれいにしていきたいと思います去、うん、年の葉っぱですかそうですね去年と一昨年の葉があるかな、うん、基本的にもう茶色いのは取っちゃっていいんですけど、うん、木の場合ちょっと葉っぱが多すぎる部分があるので少し抑えてあげようかな抑えるために葉の数を少なくしてあげて成長があまり行き過ぎないようにしようかなと思いますあと今の段階で ここに目が、えーうん、4つになっちゃってるのかなこれの基本的にこういう目は二股に押さえてあげたいん で,、はい、でこの段階でもう折っちゃってもいいですいらないなと思うやつで折る時は、えー、大きいやつを折るといいですねその中でも、うん、なんでかっていうとそれを残してしまうとその元の方からどんどんどんどん太っていっちゃう原因になるので、うん、間延びするんですよねあとは来年その軸がここがここが軸なんです で、ここが葉っぱなんですよ。パイナップルみたいなこれで言うとここが軸なんですね、うん。で、この葉っぱがこのパイナップルなんですよ。うん、そうだから、これをどんどん伸ばしちゃうとここが伸びちゃうんですよ。うん、だそれを止めるためにま見、あ、切りもあるんですけど、うん、もし今の段階で3つあった場合はその真ん中を折っちゃってもあのいいと思います。で、それが。 残したやつが極端になんだろう大きくなっちゃったりとかの場合は夏だい大体この大きさだったら7月ぐらいに目切りっていうのをするんですけどそれをやってもいいしただ今回植え替えたりとか針金かけたりするんで今年はそのまま置いといて頂いて買ってい た, だか い, ただいた方にはそのまま置いといていただきたいなっていうのは本音ですね。ちょっと厳しい厳しいことはあんまりしないんですけどやっぱり若干木にストレスかかるので養生してあげるというか。 収録があったから。声を出せるって。あ午前中に。生放送。ジェイコム。ジェイコム。見た人いいのかな。ありました。はい、綺麗になりました。はい、もう一個もやる。どっちでもじゃあもう一個もやっていきます、はいはい。これはあれですよね。お祭りでしか売らないよね。そうですね。お祭りに来た、なんか例えば電話で。 買いたいたんで取ってお断りというかせっかく来てくださる方に買っていただきた い, い, 買っていただし不公平不公平っていうかねあるんで当日楽しみにしていただきたい方がね、うん、こちらもで今回からいろんな木を作って当日売ると、はい、いうことですよね、はい、すごい木も出てくるかもしれないまあね極端に何百万とかっていうのはないですけど。うん 何十万ぐらいはああ。お財布パンパンにしてきていただい<笑>カードは使えませんと。カードは使えません。<笑>すいません。<笑>現金でお願いします。じゃあ終わりましたんで、今度は針金掛けをしていきたいと思います。で、今この正面でこの木を作っていきたいんですけど、はい、これが差し枝。はい。が、ま、わ、あ、かるんですけど、はい、これが結局樹冠部になるんですよ。頭。手前です。そう。<笑>で、これがまあ裏枝というかこのこの辺に来るやつ。はい。 なんですけど、今この木の流れからここが折 っ, っちゃってるんですただ、うん、なので一回ここでこうやって戻すような感じ、うん、でこっちを裏に持ってってこっちをこう持って来てこう差し入れにするようにやっていきたいんで、うん、まずこれを曲げなきゃいけないんで、はい、これを曲げるために太い針金をかけます。幹は曲げない。幹はこのまわまり。うん やるだけ商品なので<笑>あの商売ではあるんだけど、うん、商品なのできれいに作ってあげたいですからなるほどこういうのを毎回言うんですけど、うん、こっちが正面にくる木なので、はい、なるべく正面からかけないように、うん、この枝同士でかければいいので裏からかけるようにします。うんはい でこの段階でもう曲げられるんだったらもう曲げとく、うん、曲げながらかけると綺麗に巻きます、ね、いつもあの家でやるとき巻いてから曲げるんですよ、うん、隙間で切るんですよああそうですねそれもあるし良い木に負担がかかりますねはあ。一緒の構想が大事ですねじゃあそうですねなるだけ曲げる枝は自由に決めといた方が 感じになりました、はい。次は今度は細かいのをかけていきたいと思います。横、はい、着しようとしちゃって太いのを先までかけちゃったんですけど、はい、まあ、なるべく<笑>綺麗に作るって言うんだったら、やっぱり太いのは先まで来ない方が綺麗なので、はいえー、まあ、しっかり聞けばいいので聞いてればいいので、この辺ぐらいで切っちゃって。はいはい、で、ここまでまあ、ここが曲がってれば十分なんです。このキロまでで。 先はまた細いのでかければいいのででければ次はこいつとこいつをかけていきます。はい、気になるる部部分分がが三つ股の部分があるんですよはここつはこ こ, 一つは こ, こ広域の場合だと、まあ、なるだけ2つにした方がもちろんいいんですけどやっぱりどうしても寂しくなっちゃうっていう部分があってなるだけ樹幹部っていうのをきれいに見せたいっていうのがあるのでここは3つちょっと残しとこうかなと。 で逆にこっちの裏枝だとそんなに重要性はないのでその2本のうち1本落としてちっちゃく作れればいいのかなとなのでやつは切っ、はい、なるだけ細いのでかけるのはもちろんなんですけどただ効いてないのにギリギリ回しててそこがもうボロボロになっちゃうっていうのも怖いのでやるときはやっぱりしっかり効く番線を選んだ方がいいですねそれは結局 だろう自分の手の感覚でしかわからないものであるんですけど、うん、ただ針金かけるんじゃなくてそういうのを 学, んでな学びながらやっていくと将来絶対いいリができると思うのでいいなちなみにさっきかけたのは12番線、うん、で今かけてるのは16番線ですね。番線はい、うん じゃ次は、えー、こいつとこれのどちらかにかけたいと思いますこの感じから言うとまあ、こ, こっちにかけようかな同じぐらいでいいかなちょっと太いかもしれないけど18でいいこれもうなるだけ間が開かないようにっていうのを意識しながらで今度この2本かけるんですよこれとこれだからこれの先端までじゃなくてこの途中までで止めて これとこれを先端まで描けるっていうイメージ逆にこれはこれしか描けないですもんだからこれはもう先端まで描けてあげるといいですね、うん、で最後はこれとこれこれとこれを描ければもう終わりなので、うん、あとこれかこれとこれ、うん、これは本当に緩くていいので20ぐらいかな22だとちょっと細すぎると思うので、うん、この芯の太さで決めた方がいいと思うんですよ 黒松の場合かける幹の芯が細いと22でも効くんですけど、はい、この木の場合、去年目切りしてないんです、おそらく、はい、てか、してないんでこの場合はちょっと幹が太くなってますから、はい、20番線で巻いた方がいいんじゃないかなと針金掛けは見て学んだんですかうん、いやいろんな人には教わりましたね人によって違うあ人によって違うですね業者でも それぞれ教え方が違う場合もあるしそのこの先どうするかによっても針金のかけ方が違うし例えば今の場合これちょっと長く残しておいたんですよ。なんでかっていうとこれが伸びた時にクロマツって目が横になってても最後こうやって上向くんですよ葉っぱが。それを強制するためにこれを一回全部取ってもう一回やるの大変なんでこの余ったやつで。 ちょっとかけれれば、もう1周ぐらい残しとくとその先の分来年来年っていうか今年の秋以降にもう形をつけやすいっていう意味があるんですけどこれやっとくとそのもう一回針金かけなくても済むんですけどあんまり僕はこういうのやんないんだけど。売り物で買った人が っていうのを考えると今ちょっと残していたんですけど、ま、う、あ、ん、見栄え的にはってこと、ね、あんまり良くないんですけどね、うん、そこまで。ただ業者はみんなこれやる人も多いし、それが正解というどれが正解じゃないんですけど、うん、はい。そしたら次はこれとこれ。はい。 ういう感じじゃかうーんいいでしょう<笑>これでだから結局葉が小さかったらもっと締まって見えるんですけど葉が長いんで今ちょっとねオーバーなんか大きく見えますけどこれが葉が縮まってもしこの辺で胴吹きしてきて。 こっからの枝が使えたらもっと閉まって見えますから。今は骨組みを作るって作業なんです。こはい、そこから枝数を増やしてって、これを目指してもらうっていう。はい、この骨組みを今の段階で作ってるっていう感じですね。だから、ここももしここでこの辺で胴吹きしてきたらこれは取った方がいいね、はい。で、これね。 三つまたなんかこう太っちゃうんで今はこうやってね作るためにこれはしてますけど残してますけどこれは後々この辺が胴吹きしたら取った方がいいですこの枝をこっちに持ってくる逆にこの辺に出たらこっちに持ってくると綺麗にここはカバーできるんでちょっとね剥げてるように見えますから骨格ですね骨格作りでさ っ, きさっきの話の続きですけど小松、はい、の場合だと勝手に芽が上に向くんですよ、うんまあ、今の時期だととちょっと遅いから このままぐっと伸びてくる場合もありますけど、はい、おそらく葉っぱだけはちょっと上に向くと思うんですよなので今はちょっと平行に見えるけどちょっとだけなんだろうちょっとの時間を 我, 我慢し て, てももえればしっかり上に向いて葉っぱが出てくるんでしなななはいいいい骨格作りはやんな方がいいかもれ逆にこういうやつをしっかり見栄えよくするんだったら少し最後ちょっと上に上げるんですけどこれは骨組みなんでなるほど、ね この先に買ってもらった人が培養して来年を楽しんでもらえるような形で作ったので、えー、いいんじゃないですか。なるほど。じゃあもう一本。はい、もう一本。でこっちとこっちの違いは車なんですよ。この辺がごっちゃごちゃしてて抜ける枝と抜けない枝があるんですよ。 その辺の線引きがちょっと難しくて、うんうんうんうん、今の段階で僕ができることをちょっとやりますんで、はいまあ、こじんまり作りたいですよねこういはうは、んうんまあ、この辺の下から出てるようなちびは削っちゃってこれが差し枝になると思うんですよ一番の軸の、うんうん、で次に重要な樹幹部なんですけど太さと元気の良さでいうとこれなんです、うん、これをこっちに持ってくるで裏枝がこれ で、逆にこことここが平行になってるんでこれはもうおそらくいらないと思うんで、うん、もう落としで最後これなんです問題、うん、これとこれ差し枝の上にグッとくる枝があるといいんですけど、うん、これをこうやって持ってくるかこれでやっちゃうか ど, ちらどっちもいらないどっちもいらないんだ これで車なくなりました。半抜きみたいに一応なってるいや、なってないです。これが下で、これが樹幹になるんで、ここ二股なんですよなるほど。二股。だから一番いい状態になったかもしれない。うん、枝3本ですね枝本。いいじゃないですか。当然っぽい。<笑>今のこの今回の祭りで仕上げる目標は、うん、目摘みとか目切りとかしてもらえればいいよっていう木を作りたいんで す, です、ね、僕は。全全部の木を。 だからそういうふうに作ってるんで、うんまあ、見栄えもそうですけどしっかりその辺を楽に考えていいようには し, し, したいなで将来的にはこうなるわけですからそう<笑>投資ですよね<笑>あの時あいつ作ってたなとか思って買ってもらえるなんか眺めてもらえるとら何十年経った時に YouTube があればねそうそうこれこんなだったんだっていうのが分かるのはいいですねそうそう 白い息吐きながら外でやってたよ、ねす。おととい三十度あったのに。<笑>今日こんな寒いながら。はい、じゃあ、次やっていきます、はい。で、思い切り曲げたいのはこの枝と。この裏枝をこうや後ろに下げたいんで。うん、この二本を。とりあえずかけます。ちょっと太いかもしれないけど、十六で。一発で決めちゃう。で、これもさっきと同じ。なるだけ見えないように。はい、で、下げながら。 その樹幹部とこれをかければいいので逆にこいつは先の方までもう1本しかかけないんでこの葉っぱの間を入れてみようかな綺麗に見えるさっきはまとめてぐるっとやっちゃったんだけど間入れた方が綺麗な葉っぱを全部巻き込むとこうやって細くなるんですよ。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 で最後今度はこんなひょろひょろの枝なん で,、うん、22でやります20だとちょっと太いと思うんで銅線で一番細い針金が22になる、うん、いやこれはいいかこれとここをかけようかなはい細かいのかけるのは、はい、やっぱり見栄えですか いいっちゃいいわけじゃないですか見栄えと僕の性格、うん、僕の性格開けたくなっちゃ う, けたくなっちゃう今うちの木は葉が、はい、一回もこうやって切ってないんですよ、うんうん、綺麗なんでこっちはこのままでいいかなと思うんですけど、はい、こっちもう切ってあるんですよなんか、うん、だったらどうせだったらより綺麗にしてあげようと思ってそ切っちゃいます形整えるために。 いました。さっきの木と同じようにここに傷があるんですけど、これは走らせてたっていう。うんはいはい、あまり極端に見えないような場所でやりました。こ、う、れ、ん、植え替えます。こういう半県外県外の木っていうのは厳しい環境。 を想像させますんでしっかり力強いこういう正方形の鉢を基本使いますそれが長方だと余白ができてしまったりとかあとは丸だと優しい印象を与えてくるんですよそういう圏外の木もあるんですよ五葉松とかそういう場合だと丸を使ったりリンカーを使ったりとかっていうのもあるんですけどやっぱ黒祭り黒松で男らしいような印象の木なので今回は正方で使いたいので今ちょっとこの2本 でこれとこれを比べたときに、えー、こっちの方が華奢な木なんですなのでちょっとちっちゃい正方鉢でこっちは少し大きい鉢に入れますれ、はい、持った感じもこっちの方が根が張ってる感じがあるんでこのぐらいゆとりがあった方がいいと思うのでこれに入れていきたいと思いますい、はい、売り物じゃないっすね<笑>いな感じゃなったけど<笑>るさみたいっすね いつものように蜂の準備をしてまず蜂の準備終わりましたで、上の方ってこういうポットって根っこが張らないんですよ、うん こういうのをまず落としてポットだからねなかなか張りにくいんですよねで今この木ってこっち側に埋まっちゃってるんですねだかこっち側をより落としてあげると綺麗に見えるんじゃないかなと思うのでちょうど今植え替えの時期なんでこ切っても大丈夫なのでちょっとここのが不安定なんですよだからここを極端に崩しすぎると固定できなくなっちゃうんでこいつの場合は 極端にはも元の方はほほぐさないようにしたいなと思う。となんで毎回遠くへ離すんですか。画角から出ちゃう。ああ見やすいです、はい。ありがとうございます。やっぱこれも中心鉢の中心に。うん。の方が綺麗に見ると思いますね、うん。そんなに極端に切らない方がいいと思うんで、これぐらいにして、はい。じゃあ洗い土入れます。 で松なんで割と粗い土で焼いてあげたいんでこのぐらいで松は荒い土の方がいいの水はけがよくなるんで樹勢が乗りやすいですねで正面と合わせてしっかり根元付近で締めてあげると落ち着きがいいですねグラグラしないでポットの場合だとやっぱりねグラグラのままになっちゃうんで引いてね 2本やるときに片方を完全に決めてやると調整効かなくなっちゃうんでどっちも一回軽くやってもう一回軽くやってみるとそういうふうにやると失敗がないですねでちょっと長く切ります今回根っこが不安定なので。 最後に、まあ、ちょっと見栄えの問題なんですけど細かいのはこ の, このぐらいの大きさは細かいのを上に引いてあげて細かい土の方がまあ見栄えはいいので、はい、細かいの入れすぎて水はけ悪くなるのもあれなんですけど一応これぐらいだったら多少問題ないんで、まあ、何回か動画に出てると思うんですけど見栄えを良くするためにベビーオイルをこれも染み込んでるんですけどちょっと足してこれは壊れました。<笑> 吹いてあげると鉢が綺麗になります。水やりますか？はい、だいぶ洗い土でやったんで水はけは良くなってい、ね。目立てできたら良くなりそうですよね。良 い, いと思います、ね。うん ばっけそうな雰囲気は骨がやっぱしっかりしてるので、うん、枝の木もちゃんとしたし三つまた取ったし、はい、もう本当にこのまま枝育ててもらえればいいと。い日になるんではいじゃあ次もう一個もう一個こっちの方が貼り方が良かったんで。 りとししっっかりしてますね根こなんでここ今ほじってるかっていうとこの先にいい根っこがある場合があるんですよやっぱり面白さとしてそういうのを一応確認するためではあるん で, で次そこ匂いもいいし匂いもいいでこれぐらいで一回入れてみるどれぐらいになるかもっとちっちゃくてもいけそうだねはっきり じゃないと結局鉢が小さくなりすぎると迫力が出なくなるんですよなる、うん、だけちっちゃい鉢に入れたいんだけど、うん、それも限度があるというかじゃああれ持ってきてる、うん、さっきと同じ鉢なんですけど、うんはい、これに入れてみるやっぱりその木の迫力として、うん、この 縁, あり縁なしはもう問題なんですけど、うん、ただこうなると ちょっとやっぱり迫力に欠けるというか。だからこれぐらい安定して端に入れといた方が木のバランスとか厳しさが出てくると思うんです。はい、まあ、もちろん苗のサイズ、そのポットのサイズを考えて、急にちっちゃくするっていうのは良くないとは思うんですけど、ただ将来というのを考えてまず。 木の大きさが違うし、樹勢をつけるんだったら少し大きい方がいいしこれからの木なんで、極端にでもしこれで大きいなと思うんだったらまたちっちゃいのに変えてもらえばいいし、うんね、ただ僕はこっちの方が合うんじゃないかなとは思いますね。れ、は、ん、い、な口を挟むなってコメントも来ないようにして<笑>倒れやすいから、この辺に置いた 乗っけてやってる<笑><笑> 年数は同じ木なのかな。同じだと思いますよ。<笑>できました、はい。はい。一応こういう形で作ってみました、うん。この木の場合、こうやっぱこの幹の根っこが上がってきて皮がめくれてきたこの古さを目指してこの木を育てていくっていうような、まあ、骨格作り。 はい、なのでこの木は今枝がちょっとね上に上がってたりするんでこれも今後この後は針金かけて商品にしていきたいと思うんですけどこっちはこっちでもう買っていただいたらそのまま培養していただければこのぐらいになる素材というか、うん、育て方次第ではこうなると優等生というかなというかダイヤモンドというか、はいね、そういうような木なのでダイヤモンドじゃねえやねダイヤの原石ですね、はい、ダイヤの原石のようなえ木を作りましたのでえぜひ。 防災祭りで見ていただいてよかったら買っていただければ、はい、と思うその上のやつもお祭りで買えるもちろんだからそのために針金かけてしっかり棚を作って作っていきたいと思いま す, いす ね, ねもちろんこっちも買いますけどちょっとお手頃というか、うん、それよりもっと前の段階のものなので、うん、しっかりこれを育てていけばいつかこれになるよっていうなるほど そ, その奥のやつが従来40年 40年アップですね40年オーバー、はい、で手前のが15年ぐらいですねだと思いますね2 3 0年育てればそうなるとはい、はい、動画でもあるし、うん、こういうふうに作ったらこうなりますよっていうのが分かってもし今後こういう素材があったらそういうふうに作ってもらえばいいしで、ねまあ、僕もせっかく売るので、うん、しっかりきれいに基礎をやって作った木なので、はいままあ、間違いはないかなと思いますわ、はいはい、かりましたじゃあこれを盆栽祭り はい、五月の三四五ですね。はい。はい。はいろいろ今後も、ちっちゃい、安いやつから、ちょっといいやつまで、ハリガリかけていきたいと思いますんで。はい。頑張ります。じゃあ、また、動画出てもらえるということで。はい、大先生、お願いします。はい、ありがとうございました。こんにちは。こんにちは。<笑>もう、今日五時で、お疲れ様でした。一日作業して、はい、帰りますんで。あら。